ベータテスト版でサバイバーやってきましたゴーストフェイスを見るついでにパークの変更点チェッククリアリングしっかりしなきゃねベータ版でも第一村人1秒以上見たから闇の抱擁が解除されて心音聞こえてきたね アイオキいタータ版ではオポチュニティが強化されているようでクールタイムが今の半分の20秒にこれは激アツ神パークチェイサーでうまい人なら激ッよパークになる予感しかしない 僕みたいな下手な人でも、20秒なら使いやすそう。 えー、仲間がどっか行っちゃった。 下手すぎてオポチュニティに申し訳ないみんな危ないよう逃げてゴーストフェイスの服のノート出すぎじゃない隠密キラーなのにこの服のノートで気づかれちゃうね。 黒ありがとう急げー急げー固有に釣られるかな端っこ あれはチェイス始まったかな<笑>英雄も弱体化入って仲間の肉壁おわ、救助行動をすれば溜まるようになって負傷中じゃなくても発動可能になったみたいずっとも出た時みたいに即救助合戦増えそうで怖いなー チェイス始まったかなさあ逃げようあ、治療するあと3台急げ オン消したね全くどこにいるのかわからない今までの動きから考えてもキャンプはしてなさそう。 すでにあっち行ってたんだ3回安全な救助したから英雄もたまったね気がついたら近くにキラーがいるって強いなー戦慄のパークで発電機いじってるのバレてそうだね 猫パーク久しぶりにつけたほうがいいのかなあとみ台つけなきゃ。うわー発電機こっちに固まってるかな さすがに離れよう。発電機もう一つは地下か。ここ回すか。あとは地下のとこだ。 戦慄ありそうだから触らない方がいいのかなもう触ったことになってるか通電したけど中心の道路にハッチあったな あ, あハッチ割れてた あれ、閉めないの？上に立っても閉めれるお邪魔します。えー